こんにちは、アブです。今日はですね、スマホで仕事をする仕事術の話をしていこうかなと思ってます。僕自身 90% ぐらいの仕事をもうほぼほぼスマホだけでやってて、ちょっとしたことだけパソコンで今仕事をしてるんですけども、じゃあ実際どんなことができるのかとか、どんなスマホの仕事術があるのかっていうところをお話ししていこうかなと思います。で結論から言うと、結論から言うとですよ、スマホで仕事はできるかって言われると、できます。ただ、ただしですよ、準備がかなり必要ですって話です。 で、スマホで仕事をできるとか、まあできないよとかえ、パソコンで仕事した方がいいよって話が結構あるんですけども、正直、まあまあまあ、準備をすればスマホでできないこともないし、スマホでできることもめちゃくちゃ増えているので、今日は皆さんが多分ね、知らない内容を話せればなと思っています。で、注意すべきこと、まず一つ目なんですけども、何があれかっていうと、まあ、絶対稼げるとか、なんかスマホで稼ぐっていう話ではないことは、えー、ご理解いただければと思います。 ワンタッチで稼げるとか、副業とかってなんかスマホで副業とかって結構あるじゃないですか。あれっけめちゃくちゃ怪しくて、あれ僕はちょっとね、あの、中にはあの、変なのがありすぎるなと、僕は思ってるので、そういう話ではなくて、もっとね、仕事を管理する方法だとか、連絡アプリこれはいいよとか、どんなことができるのとか、動画編集ではこういうアプリを使ってますよっていうような、より、あの、具体的な、稼げる話ではなくて、もう実務的な話を今日はしていきます。で、実際できること。 できないことっていうのがあるんですよ。スマホで仕事をするにあたって。やっぱりできないことを例えるんであれば、例えであれば、ハイスペックのパソコン、めちゃくちゃ高機能なパソコンで動画編集するときと、ロースペック、ちょっと低いレベルの安い、ドンキで売ってあるようなノートパソコンで動画編集するときって、やっぱ運命の差があるじゃないですか。ハイスペック100万円ぐらいするようなパソコンで動画編集するときってめっちゃサクサクいくんだけど、ノートパソコンでやるようなあの作業ってね、全然進まなかったり止まってしまったり、えー しまいにはサービスとかアプリが落ちてしまったりすることってありますよね。そういった違いだとか。あとはスマホで、例えば昔、すごい、例えばね、iPhone 4S とか iPhone、iPhone 3G とかってありましたよね。そういった時に撮った写真と、今の、例えば、このスマホ、iPhone の11 Pro を使ってるんですけども、11 Pro で使う、撮った写真っていうのはもう運泥の差があるのと同じように、やっぱりスペックによってすごく変わってくるんですよ。 それと同じように、やっぱ、スペックが高い、いいスマホを使うとできること、できないことっていうのがあるので、そういった意味で、できること、できないことを分別しながら使い分けるっていうのがポイントかなというところです。今日お話しする内容は2点あります。2点。これでスマホができ、スマホで仕事をするっていうのを、具体的な内容について話していきます。まず、どういうふうに あの、スマホで仕事すべきなのかっていう、す、仕事ができるのかって話なんですけども、一つ目のポイント、一つ目のポイントは、スマホでできることを考えるってことです。もし皆さんが、えー、私、僕みたいに、えー、一緒に、一緒にあのスマホを使って仕事したいなっていうふうに思うのであれば、少しずつスマホでできることを増やすっていうのが一つ目のポイントになります。例えば、えー、皆さん今、カレンダーアプリとかって使ってますかカレンダーアプリってすごく便利ですよね。 通知もしてくれるし、リマインドもしてくれるしっていうような、今までは手帳を使ってスケジュール管理をするのは当たり前だったんですよね。それがどんどんどんどんスマホが進化することによってみんな結構アプリでやったりしますよね。アプリでスケジュール管理、カレンダー管理っていうのをするようになりましたと。それと同じようにスマホでできることを少しずつ改善してスマホに移行していくと仕事も結構できちゃったりします。例えばメモ。メモって今までなくメモ帳を持ってひたすらメモしてたような え、時期もあったりしましたよね。それが、どんどんどんどん今移行して、スマホでもメモを簡単に取れるようになりました。え、カメラ、さっきも言ったんですけど、スペックがどんどんどんどん上がってきて、なんならデジカメよりも、あの、画質だけを見ればいいんじゃないかなとか、ポートレート、えー、iPhone 使った、あの、バッグがぼやけるような撮影の仕方ってありますよね。そういう風に、え、もう結構ね、一眼カメラがいらないんじゃないかっていうレベルまで来ました。もちろん一眼の方がめちゃくちゃ綺麗なんですけども、そういった意味で、ちょっとした、え、ブログだとか、 え、ツイッターに使うような、インスタに使うような写真であれば、iPhone のカメラでも全然いいんじゃないかなっていうのもあったりだとか、もうそういうふうに移行するっていうのがポイントです。で、他にも連絡アプリって昔メールだったけど、今 LINE であったり、Slack であったり、チャットワーク使うよねとか、えー、新聞今まで紙で読んでたけど、iPhone で読めたりするよねとか、えー、僕も昔新聞、えー、会社時代、えー、サラリーマン時代、新聞読んでました。新聞読んでたんですけども、ある時見つけたんですよ。証券の え、講座を作ると無料で新聞を読めたりするんですよね。なんで新聞はもう、あの、iPhone で見るっていうような風に移行したりだとか。そう、なんていうんですかね。あの、通勤の時間に新聞をバーって開いて、あの、電車の中で新聞読むっていうのは結構やりづらいじゃないですか。え、それだったら iPhone、スマホを使って新聞読んだ方が早いなって思ったりだとかっていう風に移行していく写真の加工も iPhone でいいですし、なんなら僕も、え、英語の勉強とかも全部スマホでできちゃいます。まあ、前回、 え、英語の勉強方法についての、え、スマホの使い方っていうふうにまとめたんですけども、めっちゃ便利なんですよ。英語の勉強もスマホでできるし、もうなもんほぼほぼ全部できちゃうと。で、YouTube の撮影も動画のテロップの入れ方だとかも、え、前回、前々回とアップしてるんでよかったら見てほしいんですけども、スマホで全然できるっていう時代になってきました。で、ブログの、え、記事の作成もスマホのフリッカー入力と音声入力で全然できちゃいますし、スケジュール管理ももちろん、 まあまあ全部できるっていうところですよね。で、いろんなところをスマホでできないかっていうふうに考えて、で、移行していくのがすごくおすすめです。でいやいやいや、もう僕は私は、あの、雇われの仕事、サラリーマンだから、そんなにやる仕事なんてないよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。ただ、あの、この時代、今後のことを考えると、やっぱ副業をするだとか、あとは自分の収入源を分けるっていうのは当たり前になってくるというふうに僕は思ってるので、そういった意味で今後、自分のサラリーマンの 軸と、副業の軸と、別に例えば DJ やったりだとか、あとはね、イベントを作ったりだとか、あと動画編集のプロになってプログラミングやったりっていうような軸を何個も作っておくとすごく生きやすいかなっていうところで、今後えスマホを使った仕事の管理っていうのがスタンダード、標準になってくるかなっていうところで今お話ししてます。他にもやっぱ読み上げアプリとか、すごいめっちゃ便利なんで本の読み上げアプリとか、 本の読み上げアプリを使いながら、僕はあの、英字の本、あの、英語の本を読み上げてもらって、リスニングと単語の勉強とか、英語のね、発音だとかの勉強もしてます。そういうふうにもいろいろとできることがあるので、一つ目のポイントをおさらいすると、スマホでできることをひたすら考えてやってみるてところです。 次二つ目のポイントなんですけど、何かっていうと、無料のアプリをひたすら使うことです。これ、超おすすめです。やっぱり、あの、アプリでできること、できないことってやってみないとわかんないんですよね。で僕も、えー、やっぱ食わず嫌いなところがあって、あの、やっぱりアプリでね、スマホで仕事なんかできるわけないじゃんっていうふうに思ってたんですよね。で、そうなってくると、やっぱ、このアプリがいいよと思った時に、取り入れにくいっていうのがあります。でアプリでやってみるとで、昔はアプリってなんか大したことないゲームばっかり、 だったじゃないですか全然使い物にならないってことが結構あったんですけど今のアプリはすごいもう充実してるのでかなり進化してますめっちゃ使いやすいですこれ例えに言うんですけども受験生高校受験大学受験の時の英語の勉強を思い出してほしいんですけど英語の勉強の時って紙の辞書を使ったりしませんでしたか僕の時代ちょうどね電子辞書っていうのができたんですけどもその電子辞書を使ったら英語の先生がですねほらお前なんで 電子辞書を使っとるんやって言 わ, れ言われたんですよ。僕がね、学生時代。なんで使ってるのかって言われた時に、いや、え、これめっちゃ便利なんですよって先生に言ったら、いや、お前紙を使えって言っ言われて、あの、紙の辞書持ってきてもらって、紙の辞書で引いて、っていうことをやってました。今だったら考えられないじゃないですか。で昔だったら結構そういうことが当たり前で、もう英語の勉強イコール紙、紙の辞書イコール、えー、絶対勉強になるっていうふうに思われてました。そういう時代があったんですよ。 今だったらもう電子辞書っていうのが当たり前なんですけどもでそのさらに先を行くと、まあ、電子辞書よりもあのスマホの無料の辞書を使った方が早いよねっていうのが結構まあまあ言われることですよねスマホのスマホの方が早いスマホの方が早いですし、えー、例文も調べれるし、えー、何なら無料ですしお金かかんないっていうところを見るとスマホで辞書を使うのがスタンダードになってきてますそう考えると うんどんどんどんどんスマホに移行されてて、無料で使えるし、まず電子辞書いらないしっていうふうになってきてると。えー、もう一つ例えていくと、車のカーナビってありましたね。昔カーナビ結構ね、ハイスペックで1万円、2万円、5万円ぐらいするようなカーナビ結構あったんですよ。でも今の時代ってもうみんな Google マップ使って Google であの入力して移動するっていうのが当たり前になりました。そっちの方が精度が高いですし、わかりやすいっていうところで。 みんな Google マップ使うようになりましたね。で、カーナビっていらないなっていう風になってきたと思います。それと同じように、どんどんどんどんアプリに変わってきてて、アプリの方がより使いやすいっていうのが今あるので、そういったところで無料で使えるアプリをどんどん触ってみて、実際にやってみるっていうのがすごいおすすめです。もう本当にね、僕も結構今アプリ調べてるんですけど、知らないだけっていうのが多いんですよね。やってみるとめっちゃ便利だし、すごいおすすめなんで、あの、僕もどんどんどん発信していくんでよかったら、 動画登録していただいて、あの別の動画にスマホのアプリの使い方をまとめているので、よかったら見てみてください。で、他にも別の、えー、ブログの記事だとか、で、スマホの、えー、仕事術だとか、えー、もっと具体的に連絡アプリどれ使ってるのとか、えぇ、ー、トゥードリストこれがいいよとか、もうなんていうんですかね、アプリの単体でおすすめしているところをまとめているので、よかったら概要欄から、<笑>記事を読んでいただければなと思います。他にも YouTube の編集の方法をスマホでやるとか、 え、スマホだけの読書方法についてまとめています。よかったら別の動画を見ていただければなと思います。今日はスマホだけで仕事ができるかって話をしていきました。もしスマホで仕事がしたいっていう方がいらっしゃれば、もうぜひぜひ無料のアプリを使ってひたすらトレーニングしてみるとか、あとはスマホでできないかっていうことを根本的に考えて実際にやってみるっていうのがポイントですよって話でした。いかがだったでしょうかまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。